OK かいはい、ようん。何だカーブの中に水 やっぱ大ダンも増えてきたねなんかああそうだね、うん、いやえー、えー、あ、お、温泉あ、石段ここじゃない、えー、これかということはもうちょっとだねあーああすごいあーすご い, す ご, い<笑>すごかったこいつ。いすこいつですな あここかなここだねダリちゃんこっち進入するよ。OK、はい。オッケー バイク2台です、はい Alright. おいしい鉄。鉄鉄 いや、素敵なところでしたわーいやーさよなら伊香保伊香保ありがとうございました癒された癒されたねねー、うん、質温泉入ってねえけど<笑><笑>またね夜歩くといいんだろうねうんそうだねライトアップしてあと街灯とか ね, ね街の明かりがねよりノスタルジーなそうねアダルティックかつノスタルジーなねうん スナックルンルンも空いてたりしてね。<笑>歌ってたりしてね。先生がね。<笑>寂しさだけを手紙に詰めてふるさとに住む。 だったかい。今日はいやー。よかった。すごくね。うん。まあやっぱさずっとお仕事漬けてさ。疲、うんうん、れた。体整う。みそにさ夫婦、うん、リラックスできる、うん、時間。 神様が 与,、ね、<笑><様か><笑>与えてくれたよよかったよかったいや連れてきてくれてありがとうございましたいえいえい や, い や, いやもうねもう大丈夫だよダちゃんいや一人だとそれがねどうしてもスピリング見ちゃうわけさああそっかうん誰かと一緒にねこうやってしゃべりながら走ったりさする、うん、ととてもやっぱり楽として運転もできるしああまあそうだよ ね, ね 先生がいてくれるからこうやってなんとなくだけど、うん、いっぱいスピード出して走れてるわけですわああ本当に年にあ回ぐらいしか観光しないからいいよかったよ。ああそうそうだからバイク乗るとさあああ 外にに出なないい人がすごいアクティブになるとか言うよねあそうなのやっぱり自、うん、分でわかるわ、うんうん。本当は行ってみたかったんだろうなって気持ちも強いしねうんああでもね誰ちゃんもこうやってどんどんどんど ん, どんあーあのあーツーリングの距離が伸びてってねああ、うん、そうだねいろんなとこ行けるようになるね、うんうん、なんとかねもうちょっと自分で一人ででもね、うん、やれるようにならないとダメですからね、うん どう、は、初高速道路どう。ああ、そう、怖い。怖い。まだ怖い。ああ。ずっと怖いよ。何が怖い。あう、なんかもう。なんかもう携帯が飛びそうで怖い。あ、そこ。<笑><笑><笑>ちょっと違うだろう。あれがアイフォンいらんがー。まあ、確かにヒヤッとするね。<笑> レベルのも怖いし一瞬のねあ、うんなミスがあんなミス動作ミスが命取りになるんだってすげえああそうだねもう身近に感じるからだうさ、んうん、車とは違って危ないよってなる、うんうんうんうん、というわけでちょっと途中のパーキングで休憩をして、うん、はい、ね、しつつゆっくり帰りましょうかそうだね左寄ってた方がええんかなこれはあでも出口出ちゃうのか、うん、ああ寄って寄って寄り寄りうんオッケー寄り寄り <笑>あの出口は出ないでね。